それでは、このサーキット周りのメンテナンスをしていこうかなと思います。えー、今回は、このサッドのポット3つ と, あとジャックを交換していこうかなと思います。すでにもうここのジャックがです、ね、結構状態が悪くって、動画ではわかりづらいかもしれないんですけれども、ここのポットとかも回らなくなっちゃっているんですよ、ジャックしちゃって。なので、せっかくなので、ジャックもポ ッ, ポットも全部交換していきたいなと。 覚えますで。もちろん、ハンダを使う作業になりますので、ハンダの作業になれない方は、やけどとかに十分気をつけて作業を進めてみてください。<笑>えとあると便利なものとしては、その吸い取り線とか、サッカー、えーと、こういうハンダを吸い取るやつです、ね、があるとすごく便利なんですけれども、別にこういうのがなくても大丈夫です。僕はいつもこの何かしらのお皿に、 キッチンペーパーを湿らしたものを敷いておいて、まあ、こんな感じでハンダコを洗いながらハンダ作業していくような感じです。まあ、人それぞれいろんなやり方があると思いますが、まあ、こんなやり方もあるので、一つ参考にしていただけますと幸いです。とりあえず、開けます。開きました、えー。こんな感じの配線になっております。 <笑>このサーキットに詳しい方でしたら、もう別にそのままこうバシバシとハンダを外していってしまっていいんですけれども、あんまりこういうサーキットに詳しくない方は、それぞれを外す前にノートを撮ったりとか、写真を撮ったりとかするといいと思います。まあ、最終的にこれと全く同じ配列にするので、まあ、どんな配列になっていたかをちゃんと記録していくということです。<笑>ノートを撮ってもいいし、普通にこうスマートフォンとかで。 全体的な写真を撮っていう感じでもいいですし、この辺はお好きにやってみてください。僕は結構写真を撮ることが多いです。で、ある程度記録をできたら、とこのプレートからポットとジャックを外していきます。この表の六角ナットを外せば、もうそのまま外れるのでと、まあ、モンキーレンチとか、こういうソケットレンチとかを、ソケットレンチ とかを使って外していきましょう。よいしょ。こんな感じで、えー、ナットロとジャックが外れました。で、まあえー、とこれと全く同じ付け方をしていくんですけれども、まあ、このまま厳密を見ながらやっていきたいよという方、もしくはそのあまりこういう作業になれない方は、マスキングテープをつけておいて、まあ、このポットがどこのポットなのかなんていうメモをしておくと。 いいかと思います。これが上にあったコット、これが真ん中にあったコット、あともう一つは下にあったコットという感じで、そんな作業がよいんじゃないでしょうかということです。それで、うとまあ、いろんなやり方があると思うんですけれども、僕の場合はとりあえず、このコットをもうこっちに取り付けてしまいます。 スカットのポットの場合はここにこの新品ですよみたいな、えー、と印のような爪が出ておりますのでこの部分を先に折っておきますどう見えますでしょうかここの爪の部分これをピキッとね忘れずいようちに折っておきますでナットを外して、えー それちょっとこう取り付けておくという感じです。あれ逆だ。で、こう取り付けてみると、プレートからポッ ト, ポットが出すぎやがなっていう時が多々あるので、で出すぎたと思った場合は、ワッシャーを詰めて、スペーサーっいうんですかね、まあ、そんなものを詰めて、高さを調節していきましょう。この元から付いてたポットから拝借をして取り付けて、 でまあでもしこれでうまく取り付けができるか心配ないようでしたら一回このノブをつけてみて、まあ、ちょうどいい高さかななんてことを確認しておいてから作業すると一足って感じですね。 この高さですごくよい感じです、えー。残りのポットも取り付けていこうかなと思います。うん、こんな感じで、えー、とジャックとポットの取り付けができました。で、ここからハンダ付けの作業をスタートさせていきます。さっき写真を撮ったとおりに、ノートを撮ったとおりに、 取り付けをしていきましょう。 でまあ、ハンダとかに慣れていない方はちょっと難しいかもしれないんですけれども、このハンダって必要な量をさっさと流し込んで、こう必要なところをさっさとつなげないと、このヤニが飛んでって、すごいこう艶がなくなってしまうんですよ。まあ、艶がなくなっても、その電動性とかに対して影響はないんですけれども、まあ、できるだけきれいなハンダの方がその断線とかそういった不具合、もしくはそのボットの故障といったものがなくなるので、で, できるだけ手早く。 ハンダ付けをしていくようにここを開けてみましょう。ここにつけると決めたらさっさとさっさと必要な分出してでこの必要なケーブルをさっさとつけるで固まったらこのように OK という感じですね。で背中に。 うとこのポットの線にアースとかつける場合は、先のこちら側にある程度ハンダを流し込んでからうつける作業をしていかないと、まあ、うまく乗っからないです。うとある程度、この背中にハンダを流し込んだら、このアースの部分をハンダの中に埋め込ませて、で、あちょっと失敗。しっかりと固まるまでキープして、 固まったら OK という感じです。 とりあえず完成という感じです。で、一度これでアンプにつなげて、同通のテストをしてみて、それで正常に動作をしていれば OK という感じです。普通にそのアンプにジャックを差して、それぞれピックアップが正しく動作するいをチェックしていくわけなんですが、例えばそのリアのピックアップを最大にして、ちょっとドライバーとかを当ててみて、音が出るかを確定にして。 で、絞ってフロントにしてみて、またこう触ってみて、音が出るか確認。それで、トーンがちゃんと効いているかどうかを確認という感じです。チェックをしていきます。よいし ょ, いしょ、うん、残念なことに全く音が出ますんでした。何か致命的なミスをしている気がします。全く音が出ないのはちょっとおかしいので、何か致命的なミスをしているはずなんですけども、ここです。 えー、っと、アーストホットここで逆に僕は取り付けてますね。えー、っと、致命的なミス発見です。ジャック部分のプラスとマイナスを全く逆に取り付けてます。こりゃ音は出ねえ 致命的なミス、解消です。これでまたテストをしていきます。いや、いやー致命的なミスが解消でございます。正常に動作しておりますので、これでサーキットはオッケーという感じです、えー。ハンダ付けの作業はとりあえずこれにて終了でございます。おす。 これでで完成でございます。先と周りとメンズナンスはこれにて終了、えー、次は原稿調整をしていこうかなと思いますそれではまた次回の動画でさようなら<笑><笑>